大丈夫です。す。自信あります<笑>い<音楽><音楽>ちょっと一つだけお願いがあるんですけど、はい、ベトナム語を読んでほしいんですよ。はいはい いいですか あ, あいいですよ、こちらを見てください。 こ<タッ>これれが本当あそうだ本本当当当ですつもう一回じゃあままままああああああでもいい も, うもう一回じゃあこれ見ながら言ってます、はい。<笑>見ながらえ今 ルソイ?おー。おお、完璧。もう、もう、今, の今。完璧です。完璧。はい。はい、今ので。あの、それを店員さんに言うと、水もらいます。はいはい、え水もね。水という意味なん で, で、はい。これ、これの、水です。水の意味です。あ、そうなん。はい、えー。水くださいの。ルソイ。はい。ありがとうございます。<笑>完璧です。ありがとうございます。よかった。<笑>じゃあ、お願いします。はい。キャ、パン。 シシュラデえシュラダ何もうもうもうつなげてじゃあはい。はい、お願いしまますす、はい、キキキャャャプーーシシシュュュカマン平方じゃあ、正解を言います、はい、カフェスダ カフェスだ、あ、ああ<笑>。これでスデダ、スーレだ、スーレだ、はいはいはい、だって上がります。こああ、はいはいはい。で、下がって、カフェス。スだ。どういう意味ですか。これ、あの、ベトナムのアイスコーヒー。あミルクコーヒー。ミルクコーヒ ー, ー。はい。あ、ミルクコーヒー。はいはい、甘い。甘い。カフェスだ。カフェスだ。カフェス だ, ェスだああ。あ、フェスですか。いいすフェスですか。 フフフフフェェェェェススススススじゃないゃな い, でいいででですすすすカカカカダダダダーー完完完璧璧璧今のははベトナム行っム<笑>って言ったたらら次て言甘ミありがとうござまありがとうございました。 お願いしますじゃあ「にゃっと」にゃ。ん ちょっと近いいゃあち<違>う<笑>最のこれ「ばん」は下からこう上がる感じですね。うんバンバンで ニャンニャンとは落ちる感じですゃ顔も動いてる。 りり難ししいいいですすよねありがとうござまもう一度お願いします。 各番本本当は本当ははん、い、っ僕の真似してくださいよ。います ハハハハあのベトナム語を、はい、読んでいただきたいんですよ。はい いいですか？大丈夫です。自信あります。<笑>いすえベトナム語の方と話したことありま す, かります？ないです。<笑> あ, あなかいなかないでもちなみに英語とかはかか英語もほぼしゃべりません。俺俺英語もできないでもで も, でも自信ある自信ある。必ず来るんだろうその自信は。<笑>行きましょう。はい、じゃあこれを読んでください。これベトナム語です。ダブテクワ。あもう一回お願いします ラフテイクはえっちゃうかな<笑>えだ、ダンプル<笑>ディップトライディップトライ9ディップトライ9ちょっとじゃあカタカナのルビ振りましょうかあ カ, タ カ, ナカタカナを僕が書きま す, すじゃあこれにこう読みますっていうの今もうベトナムルしか載ってない なななんんかかか古代文字みたいいいここここれれれれであるとある近じゃめもっと言うとあじゃあ正しい発音いきます。 でっチャイワです。ワ<笑>って上がる感じですね。この上がるマ。あー、そうですそうです。はい。はい、ねみたい。でっプがこう落ちるで。デプデプちゃいわでっでっチャイワでちょっと言ってみ、てを挙げてします。<笑>ちゃいわ<笑>でっチャイワ。<笑>ありがとうございます。ちょっとこのカメラに向かって一回言ってもらって聞い デプチャイワ<笑>ありがとうございます。あのベトナム人男性が喜びになります<笑>、はい。デプチャイワって<笑>、はい、超イケメンみたいな意味なんですよ。えー、だからもう、はい、今見てる男性はも う, うあありがとうって言ってます。嫁いてもらってください。<笑><笑><笑>まだ結婚されてない。<笑>はい、い。おいくつですか。二十五です。あ。<笑> うん、じゃあもうコメントに書いてください。<笑>あの僕と結婚してください。ここここ<笑>はい、書いてください。申し込み は, こちらはいこちらまで<笑>あま。ありがとうございます。ありがとうございました。